す会場の皆様、こんにちは。こんにちは。R. H. K. 仙台です。精一杯演舞させていただきます。どうぞよ ろ, よろしくお願いします。日の出前の薄暗い朝。見送る家族を背に、男は今日も港へ行く。さあ、R. H. K. 仙台、いざ。 朝日が登り入れたくな you、yeah. ありがとう